データ解析者ツール開発者の Docker DOC5000 っていう内容で話したいと思います、えーと。データサイエンスにおける再現性関連技術っていっぱいあって、まあ、なんかバイオインフォの研究をしていても、えーと、研究者がなんか新しいデータ解析の章だったり、データベースだったり、まあ、あとはまあ論文とかもそうですけど、そういうなんか新しいものを作ったときに、それを ユーザーのもとでも再現させるっていうのは結構難しくて様々なアプローチがあります。で今日話す Docker っていうのは、まあ、なんかどういうふうにそのツールだったりデータベースだったりを渡すかっていうところでなんかコンテナとか、えーまあ、仮想化の技術をえ使って、まあ、そういった問題にアプローチしていくっていう話です。 コンテナーとかドッカーとかって何かっていう話なんですけど、まあ、コンテナーっていうのは、なんか計算に必要なもの、えーまあ、OS とかライブラリーとか、まあ、s ー l みたいなミドルウェアもそうですし、あと自分が書いたソースコードとか、そういう計算に必要なものを全部格納したものと考えてください。で、えー、ドッカーっていうのはそのコンテナーを実行するためのエンジンになります。で、なんか、 似たような話で仮想マシンって昔からあると思うんですけど、なんかバーチャルボックスとか、えー VMWare Fusion とか、なんかいろいろあると思うんですけど、あれともまあ似てるんですけど、もっとなんか無駄なものを削いで超軽量にしたもので、えっと、なんかそういうのがあるのでまあ人気なんですけど、えっとまあホスト側の OS からしたら、 ドッカー上での計算というのはすべてただのプロセスに過ぎなくて、えっ、ー、と、なんていうんですか、この図で見ると、まあ、OS があって、OS の上でドッカーが動いていて、でそのドッカーの中でいろんなアプリケーションが動いているというようなことになっていて、で、まあ、なんていうか、このドッカー内でお、えー、と実行されている計算というのは、まあ、なんか他の、 えっ、ー、となんですか。このどっかの外の環境には影響を与えないので、なんか、よりクリーンな解析ができますし、どっかが入っている環境であれば、えっと、そのコンテナはどこでも動く、まあ、原理的には動くので、まあ、データ解析の再現性技術として、まあ、すごく注目されているっていう話です。で、まあ、実際はまあ、 いつでも動くかっていうとそんなことはなくて、動かないツールがコンテナに入ってたらやっぱり動かないですし、あとなんかその計算がめちゃくちゃ、なんかメモリークとか、えーなんか CPU をめちゃくちゃ使うとか言うので、えっ、ー、と、結局使えないみたいな話はまああります。ただまあ原理的には、まあ、どっかがある環境ならどこでも動くっていうので、えっ、ー、と、まあ、 通常のインストールとか、そういうのはもう少し楽になるっていう話ですね。で今日話す内容は、まあ、バイオコンダクターもなんか似たような資料を作っていて、Docker Containers for Bioconductor っていう、えー、素晴らしい資料があるので、まあ、興味がある人はぜひこれは一回読んでみるといいと思います。はい。で、<笑> なんかコンテナを使うことによってデータ解析の再現性が担保されるっていうので、なんか我々みたいにそのパッケージを作るっていう作業は今後いらなくなるのかっていうとそういうことでもなくて、えっ、ー、となんかバイオコンダクターで例えば僕は SC.Tensor っていうパッケージを登録しましたけど、えー、まあ半年に一回バージョンアップして、その都度いろんな機能をつけたり、まあ、バグを直したりとか、あと、 うんまあ、なんかそういうなんかメンテナンスみたいな活動を継続的に行っているわけで、で一方です、えーと、Docker というのはそのバージョンでは、えー、と動くというのを保証するための技術なので、なんか時間を止 め, てく止めておくような感覚ですね。SC.SO のバージョン 1.0.0 が入ったコンテナを作る。 っていうのはまあできますけど、ただもう 1.0.0 でも時間が止まっているので、最新版はまあ誰かがそのコンテナを作らないと、まあ、どっかでは使えないです。なんで、まあこれはまあ、まあなんか、おのこう並行してやるべき話で、なんかどっち、どっちがこう、どっちより偉いとかそういう話ではないと思います。 あと、ワークフロー言語もまあ、再現性に関係する話だと思うんですけど、まあ、Docker っていうのはまあ、基本1プロセス1コンテナで小規模に作るものと言われていて、えっ、ー、と、たくさんのツールが格納されたコンテナを管理するっていうのはすごくしんどいです。えっ、ー、と、や、たびたびやっちゃうんですけど、えっ、ー、と、なんか、例えば、あるのパッケージを えっと、なんか好きなだけコンテナに入れて、いつでも使えるようにしておこうとかやると、簡単にその、えっと、イメージファイルが10ギガ、20ギガとかになってしまって、すごくそのコンテナを作るまでに、えっと、ビルドに時間がかかりますし、そのビルドの過程でなんかどっかに、えっと、バグワードと最初からやり直しっていうことになるので、 トライアンドエラーの時間がすごい長くなりますし、そういう大きいコンテナをダウンロードするっていうのも、まあ、30分とか1時間とかかかっちゃったりするので、まあ、コンテナっていうのはまあ基本的に小さく作るべきものだと思います。でまあ、難しいんですけど、その加減というかで。バイオコンダクターも昔はなんかプロテオーム関係を全部入れた、えっ、ー、と、 コンテナーとか、メタボローム用コンテナーとかいろいろ作ってたんですけど、やっぱりなんかそういうなんか大きいコンテナーはちょっと作っていくのがしんどいんじゃないかなと思って思います。で、これももうなんかメンテナンスされてません。で、ワークフローはなんかそういうコンテナを使ってこう解析フローを組んでいくようなものですね。なんで、 なんか、データ解析って、こう、前処理があったり、いろんなパラメータを振って、えっと、いいとこ探して、解析結果を可視化してとか、いろいろやると思うんですけど、え、まこういう各ステップごとに、まあ、小さく、こう、再現性を保障していくような、まあ、そのためにコンテナが使われています。で、えっと、RD は同時に複数パッケージ使うので、えっと、 なんか A パッケージ、B パッケージ、C パッケージが入っているコンテナっていうのを考えていくと、えっ、ー、と、まあ、自分が作んない限り、そういうコンテナはこのように存在しないかもしれなくて。なんで、ま、そういう組み合わせによって、なんかい、まあ、いろんなパターンが出ちゃうんで、まあ、えっ、ー、と、ワークフローでこういうのを使っていくときに、まあ、自分でコンテナを作るっていう作業はどうしても出てしまうとは思います。で、1パッケージだけを、 コンテナ化している、えー、コミュニティっていうのがあって、バイオコンテナズっていうコミュニティが、えー、とそういう、えー、とパッケージのコンテナ化っていうのをやっています。ただ、2パッケージになった途端、もう組み合わせ爆発で破綻するので、もう1パッケージごとにしかコンテナ化はしていません。はい。どっかの使い方ですが、えっ、ー、と、Mac だ た場合はドッカーデスクトップフォーマックっていうのがドッカーハブってところであるので、まあ、そこでダウンロードインストールしてもらえばいいと思いますでよくはまるのがこのリソースっていうところの設定をうまいこと調節しないといけなくて特に、えー、と NGS の解析とかだと結構メモリ食ったりするんですけど えっと、デフォルトで結構メモリーが小さめになっているので、えっと、例えば、今メモリー2ギガになってますけど、2ギガを超えるような計算がなんかどっかで実行されると、そのジョブが落ちちゃったりとかするんですよね。だから、ここはなんか適宜、えっと、各環境に合わせていい具合に設定しないといけないです。あと、CPU いくら使っていいかとか、スワップ領域をいくらぐらいにするかとか、 ハードディスクどのくらい使うかみたいなところをここで調節します。で、えっ、ー、と、設定した後に、ドッカー、Docker、コマンドが使えるようになるんですけど、まあ、試しにドッカー欄、バイオコンダクター、バイオコンダクター、ドッカー、えぇ、ー、リリース 3-12 の R とかこう打ってみると、えー、このバイオコンダクター、ドッカーっていうのは、えっ、ー、と、イメージ、えっ、ー、と、ドッカーイメージの名前で、 バイオコンダクターの人たちが作ったものになります。で、ここにリリース312っていうの書いてあるのは、これはタグ名っていうので、えっ、ー、と、まあ、なんか毎回その DockerHub ってところにこのイメージを登録するときに名前を付けておくことができて、で、三えっ、ー、と、RD じゃない、バイオコンダクター 3.12 のパッケージが入ったものという意味で、まあ、多分こういう名前を付けています。 ここに ard っていうふうに書いてあるのは ard コマンドを実行していますで。このコマンドは、たとえ OS に ard が入ってなくても ard が使えるんですよね。なぜなら、この ard っていうのは、このコンテナの中で実行されてる ard なので、OS 側が ard を持ってなくても ard が使えます。実際にまあ、これ打ってみると、えー、バイオコンダクター 3.12 が入った ard が、 えー、実行されるのが分かります。で、今度はドッカーラン -e パスワードイフ o ピ p 8 7 8 7 8 7 8 7って打って、で、最後に r とかそういうコマンドを打たないで実行するとどうなるかっていうと、えー、これは今度はなんか rdstudio のサーバーとして起動します。えっ、ー、と、この8787っていうのはまあ、 あとでも説明しますけど、まあ、ポートになっていて、えー、後でローカルホスト8787っていうところで、えっ、ー、と、ウェブアプリ、あえっ、ー、と、ウェブブラウザーでアクセスすると、アーズスタジオのページが見えます。で、こういう挙動を示しているのは、えっ、ー、と、そういう何もコマンドを指定してないときは、このコマンドを実行しますっていう設定が書かれているから、えっ、ー、と、さっきと なんか挙動が違っているっていう話で。えっと、もう少し詳しく見てみると、バイオコンダクタドッカーのイメージを作るのに、ドッカーファイルっていう設定ファイルをベースにそのイメージは作られるんですけど、そこをちょっと解読してみると、えまずフロームっていうのはこれは、えっと、ベースイメージっていうもので、ロッカーっていう別の 単体が作っている R の、えー、とイメージをベースに、そこに適宜いろんなものを追加して、えー、この、えー、コンテナを作っています。で、まあ、たえっ、ー、と、R のパッケージ以外にもいろんな共有ライブラリが必要で、そういったものはアプトゲット、インストールとかね、まあ、いろんなものを入れているのがわかります。えっ、ー、と、XML のパースするのに、 リブ XML とかそういうのも必要だったりします。で、えっと、この Docker ファイルの最後の方にコ マ, ンコマンドタグっていうのがあって、そこに init っていうふうに書かれていて、で、これは、えっと、init っていうシェルスクリプトを実行するっていうのが書かれていて、Docker run のときにさっき ard っていうコマンドをこっちが書いたので、そのときは ard が実行されたんですけど、何も 指定してない場合は、このイニットっていうのが実行されて、それによってあるスタジオが起動するっていう風な挙動になっていますで。なんかエントリーポイントっていうタグを使う人もいるみたいです。Docker イメージでも、えっ、ー、と、我々がすごくお世話になりそうなやつを紹介していきたいと思います。さっきも言った、そのロッカーですね。 っていうのがま、あまあ R の Docker でロッカーなんですけど、RStudio が入った環境とか、タイディバースが入った環境とか、そういうのが直ちにここからダウンロードすることができます。あとは、バイオコンダクターが作ったバイオコンダクター Docker っ, っていうのも、DockerHub っていうところに登録されています。 まあ、えっ、ー、と、バイオコンダクターどっかはロッカーをベースに作られていて、えっ、ー、と、バイオコンダクターの各バージョンを、えー、使い分けることができます。あとで説明しますけど、デベル版の、えー、バイオコンダクターっていうのがあって、ディベロッパー版ですね、開発者版のバイオコンダクターっていうのがあって、それも、えっ、ー、と、使うことができます。 あとはバイオコンテナーズっていう、えー、コミュニティがあって、これはドッカーハブじゃなくてクワイアイ i o っていうところにイメージを登録してるんですけど、えっ、ー、と、アーデで言うと CLAN とかバイオコンダクターに登録されているパッケージを、えー、網羅的にコンテナー化しているコミュニティです。えっ、ー、と、なんで、例えば僕はバイオコンダクターに 登録し s c t e n s o でもこの人たちがコンテナ化してくれていて、なんで DockerApple, q u i e の BioContainers, b i o c o SCTENSOL の後にタグは何かしらバージョンとか書くんだと思うんですけど、こういうふうに打つ と, えーと R が入ってない環境、s c t e n s o r が入ってない環境でも直ちに s c t e n s o r を使うことができます。はい。ということで Docker は結構便利なんですけど、特に えっ、ー、と、使いそうなシーンを5つ紹介していきたいと思います。まあ、普通にデータ解析で Docker を利用するという話が1つ目で、まあ、コマンドツールは直ちにコンテナ化すると便利です。例えば、アデン n s e c の定量化ツールで有名なサーモンというツールがあるんですけど、まあサーモンはすごいいろんな、えー、とやり方でツールを公開しているので、まあ、この話ですごく 教科書的な存在になると思います。すごい、あの、ドキュメントもしっかりしてて素晴らしいと思います。なんかこういう使いたいツールがあった場合、まず Docker イメージが公開されてないか調べるといいと思います。<笑>えっと、ちょっと前までは、BioConductor の、あババイ i o i のツールってなんか、Configure, Make, Make Install みたいな、えっ、ー、と、えー、なんて言うんですかね。えっ、ー、と、ソースコードをコンパイルするところから、 始めるみたいなのがあって、で、パスを通すとかなんか、そういう作業をなんか持ってして、バイオインフォという人たちもいるんですけど、まあんまり本質的じゃないんで、まあ、ツールのインストールなんてさっさと終わらせるべきだと思うんですが、まあ、そういうところをどっかが解決してくれるかもしれなくて、えっと、サーモンのページ見てみると、えっ、ー、と、いろんなインストールの仕方が紹介して、 されていて、一つ目は普通にィ、まあ、i n u x で使いたい場合はィ i n u x 用に、えー、とコンパイルされた、えー、とバイナリーファイルを、えー、配布しているので、まあ、これを回答して使ってくださいみたいな。まあ、パスを通すとか自分でやってくださいみたいな感じで、これはまあ従来方式なんですけど、まあ も, うえー、もう一つのやり方としてはまあ Conda っていうツールがサモンをインストールすることができて、 まあ、今日はあまり紹介しないですけど、えっ、ー、と、まあ多分コンダインストールサーモンとか打つだけでまあサーモンが入ります。で、今日の、えっと、話である Docker は Docker Apple Combine l b サーモンレイテストって打つと最新版のサーモンを Docker 経由でダウンロードすることができます。 で、どっかを使わないでサーモンを実行した場合、えー、サーモンはこういうふうな実行の仕方をします。えっ、ー、と、サーモンっていうのがまあメインのコマンドで、えー、その後にサブコマンドでクワントとか、えー、インデックスとかあるんですけどで、その後になんかインデックスファイル名とか、えー、いろんなオプション、えっ、ー、と、ファスト Q ファイルの左側と右側す、 指定だったりとか出力ディレクトリの設定だったりを引数として書きます。で、これを Docker で実行する場合は、えっと、ま、ここから先はほぼ同じなんですけど、えっと、その前に Docker run, 配分 it, 配分配分 rdm, 配分 v, なんとかなんとかって書いて、Docker のイメージ名とタグ名というのを書くわけですね。 で特にこの -v っていというオプションはちょっと大事で、えっ、ー、と、これ書かないと、えっ、ー、と、どっかの中からホスト側のファイルを触れないんですよね。で、ここに書いてるのは、今実行している作業ディレクトリー以下のアウトディレクトリーっていう、えディレクトリー以下のファイルは、コンテナの中のホームアウトディレクトリーっていう、 ところと繋がるように設定しています。そうすると、これ以下のコマンドで、このホームアウトディレクトリー内の、で、なんかまあ、そのホストとコンテナの中がまあ、繋がってて、ファイルが触れるようになります。なんでまあ、ここでゴニョゴニョ書くんですけど、まあ、メインの使い方はそんなに変えずに使うことができます。で、こっち、上の場合はサーモンをインストールしないと使えないけど、 下の場合は、コンテナの中にサーモンが入っていれば、別にホスト側はサーモンがインストールされてなくてもいいっていうので、えっ、ー、と、すごく、えっ、ー、と、これ、下の方が便利っていうことになります。えっ、ー、と、二つ目の利用シーンとしては、えー、パッケージ開発。特にアーティのパッケージを開発するとき、すごく、えー、使います、えー。バイオコンダクターには、えー リリース版とディベロッパー版っていうのがあるんですねで。今、えっと、ユーザーとしてバイオコンダクターのパッケージを使う場合、3.12 のパッケージを使うことになります。なんですけど、裏側ではディベロッパー版っていうのが走ってて、ディベロッパー版っていうのは次のリリースのバイオコンダクターですね。だから、数字が1個上がって 3.13 っていうのが今ディベロッパー版になっています。 えっ、ー、と、で、3.13 がリリースになったら、今度は 3.14 がディベロッパー版になるっていう感じで、数字が1個上がったやつは、ディベロッパー版としてこう、なんか、同時に走ってるようなものになります。で、でえっ、ー、と、バイオコンダクターにパッケージを登録したいっていう場合は、まあ、本当は、ディベロッパー版のパッケージとか R を使って自分のツールが きちんと動作するかを確認しないといけません。っていうのは、まあ自分のパッケージっていうのは次のリリースでえっと公開される予定のものなので、次のリリースのやつらとうまく連携できるのかを、えっと、調べないといけないからですね。でまあこれでまあリリース版では動くけどディベロッパー版では動かないっていうのもまあたまにあったりするので、そういう場合はまあ依存パッケージが、えっと、ディベロッパー版になって急に機能を変えたとか、 そういうのがあったりするので、やっぱりディベロッパー版で動作確認はしないといけないんです。でディベロッパー版の、えー、バイオコンダクターのパッケージとか、アーズ、あ、違った。えっと、ディベロッパー版のバイオコンダクターのパッケージを使うためには、ディベロッパー版のアーズをインストールする必要があります。例えば今 3.13 を使いたいってなった場合、ディベロッパー版のアーズを使わないといけないんですけど、 で、そのディベロッパー版のアルっていうのは、えー、Mac の場合は、こういうあ、このページに、え、行けば、えっ、ー、と、ダウンロードできますし、Windows だとここでダウンロードできます。で、ただし、問題があって、このディベロッパー版のアルをインストールすると、えっ、ー、と、今、そのマシンで使ってたリリース版のアルが、上書きされてしまって、使えなくなります。そうすると、今までのデータ解析の環境を壊して、えっ、ー、と、 ツール開発用のマシンに急遽しないといけなくなるので、でなんか両者を共存するすべがなかなかないっていうので、まあ、そこでディベロッパー版のアドは Docker で使った方がいいと思います。というのはたまにしか使わない作業ですね。そういう、なんかほんそんなにデイリーに使うものでもないですし、まあ、使うときに最新版である必要があるためですね。でここら辺はまあ、 僕は散々いろんなことを試みた、えっ、ー、と、計、なんか、結果なんですけど、まあ、聞いたとかいろいろ記事が書いてあるので、えっ、ー、と、興味があれば見てください。で、まあ、とにかく、まあ、こういう実行すればいいと思います。えっ、ー、と、ドッカー欄 IT-ADM で、バイオコンダクター、バイオコンダクター、ドッカーの、まあ、ここの、さっきリリースさん、 12って書いてたんですけど、ここをデベルって打つと、ディベロッパー版のバーコンダクターパッケージが入ります。で、ここの後ろにバッシュって書くと、えー、バッシュでログインすることができます。で、その中で、えっ、ー、と、まあ、自分のパッケージが例えばマイパッケージって名前だった場合、アドコマンドビルドとか、アドコマンドチェックとか、アドコマンドバイオシーチェックみたいな コマンドを実行すると、自分のパッケージがまともな構造になっているか、えきちんとテストが走るかみたいなのがチェックされます。でまあ、ただし、この最初のバイオコンダクタードッカーレベルに自分の必要な依存パッケージとかは全て入っているとは限らなかったりするので、まあ、足りないパッケージがある場合は、まあ、このバイオコンダクタードッカーレベルを ベースイメージとして自前の読解イメージを作る必要があるとは思います。はい、で、要するに3つ目は講習会の資料の公開にも読解は非常に便利です。でこのい い, い, い例が、えー、去年のバイオコンダクターのワークショップですが、えー、バイオコンダクターで、まあ、全ワークショップの資料を読解化していたんですね。 でここに Docker っていうのがあって、DockerHub にリンクがあるんですけど、えっ、ー、と、各資料がこういうふうに Docker で、えー、と使えるようになっています。えっ、ー、と、まあ、さっきも言った、その DockerLAN の後にパスワードを書いてえ、ポート番号を書いて、えー、イメージ名書いて、タグ名書いてみたいな。 感じで、えー、この後に何も書かないで実行すると、えっ、ー、と、アルスタジオが立ち上がって、で、えっ、ー、と、URL で、これローカルホスト8787っていうところに、えー、行くと、えー、ウェブブラウザー版のアルスタジオが立ち上がっているのがわかります。で、ここで、ユーザー名、パスワードを、えー、アルスタジオ ABC みたいなうに打つと、ウェブブラウザー上で、えー、 こういうあるスタジオが使えるようになります。で、この中に、この、えー、ワークショップで必要なあるパッケージが全部入っているので、えー、なんかここではなんかタイリーバルクっていうパッケージが必要だったんですけど、ライブラリータイリーバルクって打つと、直ちに使えることがここでわかります。あとは、えー、利用シーン4つ目とした共用計算機上での利用です。 これはなんかシンギュラリティとも関わってくるんですけど、ドッカー、まあ、コマンドは、まあ、便利なんですけど、実行にはルート権限が必要で、共用の計算機、えーとまあ、遺伝権のスパコンとか、ラボが所有しているスパコンとか何でもいいんですけどそういう、そういうところでは普通各ユーザーにルート権限は与えられません。なので、ドッカーコマンドが使えないんですけど、 ルっト権限がいらないドッカーとして、シンギュラリティっていうものが最近注目されていて、えーまあ、ハリスブットコンピューティング分野で利用されつつあります。で詳しくは、この遺伝権の資料を読むといいと思います。これはすごくよく書かれています。で、えっ、ー、と、シンギュラリティ単体でももちろん使いますし、ワークフロー言語とつ使 い, い、組み合わせて使うと、 より便利です。えっ、ー、と、複雑なデータ解析の手順を間違いなく解析するために、近年ワークフロー言語っていうのが普及してて、スネークメイクとかネクストフロー、CWDL、WDL とか、まあ、いっぱいあるんですけど、で、再現性の部分っていうのは、どっか、えー、正確にはシングラリティを使って担保されています。で、このワークフロー言語を使って、えー、そういう、なんか分散処理ができる環境、 で、なんかジョブを投げるということができますし、シングライティのところに関しては、例えば、スネークメイクでえっと自分の処理を書く場合、例えばえ、ネームっていうえールールを作っていて、こういうインプットからこういうアウトプットを出力する計算を実行するというのをここで書くんですけど、 ここにコンテナタグっていうのを書くと、自動的に DockerHub から、えっと、Docker イメージを取ってきて、そのコンテナの中でそのケースさんを実行してくれます。それに、そのためにはなんか、スネークメイクコマンドに UseSingularity っていうコマンドをつける必要があります。で、NextFlow も同様で、NextFlowRun の後に WithSingularity っていうオプションをつけると、 その、えっ、ー、と、シン、えっ、ー、と、Docker Hub から取ってくるのかな。えっ、ー、と、シンギ g u l a r i t y i m a g か。ローカルで落としてきた、えっ、ー、と、Docker i m から変換されたシンギュラリティイメージ m a g e いうものを使うみたいです。っていうので、まあ、結構、ワークフロー言語とも Docker、えー、シンギュラリティは相性がいいです。 で、ここはなんか、アナコンダを使うこともできるんですけど、まあ、自分はドッカーの方がいいかなと思っています。まあ、詳しくはここら辺を見てください。えー、最後は、えー、とデータ、行動、環境を丸ごと公開したいっていう場合に、行動者っていうものを使うんですが、そこも実質ドッカーです。コ、えードーシっていうのは、データ解析の再現性を向上させるために、2017年から指導したサービスで、 研究者が書いたコードとかデータとか実行環境っていうものを詰め込んだカプセルっていうものを公開します。で、カプセルって言ってますけど実態はまあほぼどっかです。えー、動者のページでアカウントを作るとこういうカプセルを作る編集画面が見れるんですけど、えアズスタジオみたいな ID っぽいインターフェースなんですが、 ここで行動を見たり、データを見たり、えーコードをじ、ここで編集したり、解析の実行結果をここで見たりします。で、行動者側でいろんな環境を用意していて、それをここでなんか、えっ、ー、と、いろいろボタンを押すことで選ぶことができて、えー、まあいろいろあって、えー、Python がすぐ使えるとか、GPU がつ ある環境で Python が使えるとか、あるとか、マトラボ。えっ、ー、と、ま、素の部分通とか、部分通に GPU がついたものとか、まあ、TensorFlow とか、まあ、ディープラーニングやりたい人用ですね。あと Judia とか、えー、マトラボにえー GPU がついた環境とか、なんかこういうのがいろいろ選べます。これは実態としては行動者側が作った Docker イメージです。 なんで、なんか、このカプセル内で解析したい場合、この中で Docker ファイルを編集して、彼らが作ったえー Docker イメージをベースイメージとして、いろいろツールをインストールして、自分の解析環境を作っていくっていう作業をやることになります。で、えっと、あんまりこの行動者の編集画面上で作業をすると、 なんかユーザーにクォーター制限っていうのがあって、月1時間しか計算ができないとかそういうのがあって厳しいので、えっと、この行動者を使うベストプラクティスとしては、まず彼らが作ったえドッカイメージを手元に落としていきます。ドッカープルっていうのをやると、えっと、落とせるので、で、この中で自分の使いたいツールをどんどんインストールしていって、 で、その出来上がっうまく動作したっていうのは確認できた Docker ファイルを、この行動者上で、えー、実行するっていうのが多分一番いいやり方です。はい。で、まとめますと、再現性のあるデータ解析や数開発の上で Docker は必須です。で、えーと、使い方は本当に無限大なので、いろんな活用の仕方が可能だと思います。